総勢約200名で演舞を披露します。<笑>高知よそこい祭りは毎年8月9日の前夜祭を皮切りに、10日11日はよそこい祭りの本番、12日には高野祭と。 よさこい全国大会が開かれます高知よさこい祭りは土佐の夏の風物詩として毎年全国から多くのよさこいファンが集まる南国土佐の真夏のフェスティバルです2013年に開催された高知よさこい祭り前夜祭で60回の機にみんなでよさこい総踊りプロジェクトが発足しました 各チームで取り組んでいたよさこいのスタイルを一新しチーム間の垣根を越えて一つの曲をみんなで踊るそしてよさこいの良さをさらに広め多くの方々に愛されるお祭りにしたいそんな思いが込められた有志によるプロジェクトですそしてこのプロジェクトメンバーの熱い思いに応え青春時代をコーチで過ごしたことのある グリーンのリーダーヒデさんをはじめ高知にゆかりのある方々の協力のもと楽曲ができました曲は「グリーンでこの地へ」歌詞の中にも多く出てくる「この地」という言葉はふるさとを思う高知の人たちの思いが積み重ねられています土佐の高知へ来てみいや それではみんなでよさこい総踊りをご覧ください「この地めゆく」「心地よ Good to s e 総踊りの皆様でしたいま一度大きな拍手をお願いいたしますありがとうございました that's the perfect 次第は18時より、こちらアリーナ特設ステージお祭り広場にて、スペシャルお祭りナイトを行います。この後も引き続き、ふるさとまつり東京2023、日本の祭りふるさとの味を心がくまでお楽しみください。